タイガでみなさんこんにちは見た新しいのの髪型の色ですそう、いつも変わってしまうからこの動画がいつにとってるのがバレるよねいや絶対バレるよねあこの動画ちょっと古いなってちょっと髪型から分かれいやー今日はね実は2週間前ぐらいのイベントに行ってたんですけどたぶん SNS とか Twitter を見てくれる人が見たと思う ん, なんですけどちょっと。 撮ってみてまあまあまあいい感じ<笑>になったからちょっとこの動画を紹介したいと思いますはいこちらに動画へどうぞポンみなさんこんにちはゆりこたえがですチャオでも今日はチャオじゃなくてブラブタ<笑>全然ロシア語喋れらない今日は突然に大笑いに行きましたイエーイ で実は来る予定じゃなかったなんですけど明日富士コース違うイベントに、えー、とゲストとして、えー、と出ますのでち ょ, ちょっとバタバタで本当。 日の格好でそうイエイタリア人の いいいいっっぱいグッズがが売てててるるううししししようそれやばい超欲のの魂が出てしまう今洗車を探してるところです<笑>そう、ね、あの去年の場所が 違ったらしいので、<笑>あ、今日、今日はイベンメインじゃなくて、明日なんだけど、ちょっと洗車、写真が撮れたらいいなってちょっと希望してます。あれ、今、別だ。あ、彼女も好き。う<笑>ん。 と、奇跡が現れました戦車<笑>、えっと、はね残念だったんだけどロシアだけの戦車が置いてなくてち ょ, ちょっとショックでやっぱり去年があったらしいんですねやっぱり前の日でもあの全部かすあのか置いてでみんなそこにパパって写真がチャンスだったんだけど今回 日本丸い丸い、ちょっと船いいすごくきれいな船が置いてたからかぶらないように戦車が全部出してなくてであの、商店街のところにちょいちょいあったんだけどやっぱりロシアがなくてでもでもちょっと知り合いの終了のおかげでもう顔でお願い聞いてみて。 すごいこれだけはやっぱりもうみんながパンが大好きってすっげえわかりますねかわいいもうありがたいもうなんでこの街にみんな優しいなのかこちらです選手じゃないけどどっちかっていうと私たちのあさどうか全然わからん私たちの選手の奥ですね なで車に 入, ってない入ってないでしょう、特別に。 とかイとかいありがとうございます、はいうんうんうん。あ の, その Oh, you I'm o n t l n e e y You s a o i t e s i m g o n o to the h こういううい感じででした皆さんどうですかやっぱり楽しいんじゃないですかああ、私はね地方のイベントに行くのが大好きんですよ。地方のイベントに行く時にゲストの時にもうもう本当にわーってな感じやっぱり新しいコスプレイヤーあの初めてやってるコスプレイヤーもすごく多いし家族も多いし子ども多いから楽しい雰囲気がすっげー出るんですね。 富士コスに行く前にお笑いまで行ってたんですよ。本当に行きたくて3年ぶりで行きた。もうマジぐらい見せてください。みたいな感じに行きたくてマリオ4行ってたんですね。だから。 東京、お笑い。お笑いからシツオーカー、室王か。処方は、まだそこまで人が多くないけど、新しい人とか、やっぱりちょっと遠いところから来てる人とか、ちょうどいいな感じになって、で、プラス、なんか、ローカルの食べ物とか、旅行したりとか、なんか、面白いものがいっぱい見れるので、私も SNS にシェアするときに、外国人のファンも半分以上はインスタグラムの方いるから、 静岡こんな街ですねーとか、あ、お笑いすごいねーってか、あ、もっとこんな雰囲気だと思ったとか、ほんとコメントが多いから、なんか地方のコスプレイベント参加するときに、なんかただのコスプレしてるとか、リポーターじゃなくて、もうインフルエンサーの仕事も、 あの、やって、この日本ののととここころろもいいところありますよ、この食べ物もすごくおいしいよとかいろいろできて自分もすごく嬉しいですお笑いに戻るとあの前この動画クラーラの本物声優さんと あの、やってたじゃん。あの、動画、インタビュー。でもその時はね、一日でそのコスプレ作った。もう無理だった。もう完全に無理だった。だからウィッグも、ハレークイーンのウィッグだったよ、それ。だからすっげえブリムが多くて。いやー、どうしようって思って。 でも、もう、もう、も う, もう頑張、もっと頑張ろう。やっぱり、それが、このクオリティあんまり気にならないなって思って、もう一回を作って、3人でちょっとだけ、まあ旅行こう、お旅にしましたんですけど、いぶちこそはね、江ノ島純子、もう誰でも知ってるこのコスプレ、江ノ島純子のコスプレをやってて、やっぱり、 一番今までやったコスプレの中でほんと一番好き。ほんとほんと一番好き。で、それは初めて日本に来た の, の時の初コスプレ。まあいい感じの初コスプレだった。いやー。 楽しかったですね。もっとこういう地方のコスプレイベントはね、なんか呼んでくれたらもう本当本当本当嬉しいです。ぜひ。よろしくお願いします。何が気になるものとか、例えばどこどこに行きますかとか、次のコスプレは何ですか、まあ、気になってることはぜひコメントしてください。あとはいいねを押して、この動画をシェアしてくれたらとても嬉しいです。ありがとうございました。グラス z ェ e チ i v e d i a m